どうも、エンジョイライラフのおくにさんですベトナムホーチミン2日目になります今回は私が今このホーチミンに滞在しているホテルの紹介をしたいと思います私が今ホテル泊まっているのは、えー、とこちらのですねザラクスホテルっていうところになります結構あの値段安くてホーチミンのレタンドン通りとあと VBN 通りなんですけど そこら辺のちょっと中間あたりですねだから初めてホーチミンの方に旅行とかにする場合にはまあ、ちょうど中間の位置なんでいいんじゃないのかなと思ってますなので一応こちらの方どんな感じなのか紹介していきまーすではねこれから入っていきたいと思いまーす こんな感じで、結構綺麗なんですよね。はい。じゃあ中に入っていきます。はい。えっ、ー、と、こちらがメインフロアになります。こちらがフロントになります。で、今、そこに、えっ、ー、と、パソコンが置いてあるんですけども、これも結構、あの、無料で使えます。 あとこちらの方うも休憩スペースになってますま あ, あのグループで来た時に待ち合わせであの部屋違いで2つ3つ取られた方で合流するんだったら、まあ、ここありますんではいいいと思います、はい、じゃあですね次は自分の泊まっている部屋の方にあの行きたいと思います 次6階ですね。結構綺麗なところだと思います。私私困ったのはこの6014の室のところなんですけど、これ大きいですね。こ必ずしてここに1発出せば開けられます。その前に。えっ、ー、と6階の景色なんですけど。えっ、ー、とこんな感じですね。 感じで、じゃあですね、えっ、ー、と部屋の方に紹介していきたいと思います。開いて、で中に入りますと、じゃこのカードを取すと通すところがあるのでここ刺します。そうすると電気がつきます。でまず入って。 ここですね、ちょっとあの昨日あのから泊まったんでちょっと使った後でちょっと申し訳ないんですけど、うん、こんな感じですちょっとツインベッドですねでこっちにあのテーブルありましてでここにねあのドリンクがあの無料のドリンクがありました、はい、で。 で、あとコンセントなんですけど、今自分もこれ USB で使ってますけど、あのまあ、あります。現在中古物件に今レンタルばかり入連中です。で、あのここにメニューあるんですけど、まあ多分ここチェックインしたときに多分言われると思いますけど、えとここにフリー Wi-Fi ですね。はい、あのナンバーついてるんで。 あと感度はですすねそ、まあ、そこそこ使えますでもやっぱりレンタル w i f i の方が全然いいですやっぱりで、えっと、こちらの方にテレビが置いてありますこれバッグと傘は私の荷物ですでまあここに荷物が置けるのでうんまあ荷物ここに置けんだったらいいんじゃないのかなと思いますであとはここ洗面所ですね ここに、なんか、こんなにいらないんじゃないかなと思って石鹸が置いてあります。で、コップですね。当て前にあるのは、これは私物品です。で、さっき、あのー、ここ、挿すっていうところなんですけど、えっと、こっちの左側ですね。で、これ、エアコンです。で、これはルームの電源になってます。これ、なんなかちょっと、あこちらですね。スポットライトーです、ね なってますでエアコンのスイッチの反対側なんですけどこちらの方にはあの変化ですね、はい、貴重品を入れるためすあとはこちらの方にあのかけるのがありますので、まあ、こちらも1ですかね。123455つありますねはい。 ちょっと、まあ、5つがスタンダードかどうだかわかんないんですけど5つありますであ1個入り忘れてたなこの下に冷蔵庫あります日本製ですねであえー、っとですねこっちの2個これですねこれが最初朝朝っていうかチェックインした時はこういうふうに2個ってやってフリードリンクですっていう形 でしたで。これ飲んでいいですってですってやわってたのでまあちょっと冷蔵庫で冷やして<笑>いつでも飲めるようにしますでこっちに入ってるんですけどこれは多分有料ですはいまあ飲めば多分チェックアウトの中お金払うのかなと思うんですけどもはいであとゴミ箱こっちにゴミ箱はありますちょっとゴミよいし ょ, いしょ<咳>あります 布団なんですけども結構硬いかなうん布団は、うん、でもまあ、うん、自分はこのぐらいでもいいかなってそんなに布団にあの重要度を感じてないので基本僕は寝れれればどこでもいいやっていみませんからあんまり気にしかったんですけど、うん 枕も結構まあ柔らかいですね。まあ、気にされる方は前マクラグルの人はまあそれに交換してまあ寝た方がいいかなと思いますけど。でもホテルあのセットは結構いいかと思います。はい。次にですね。まあ、こちらですね。えっ、ー、と音源なんですけども、ちょっと昨日の夜とえっ、ー、と先ほど朝あの浴びちゃったんでちょっと汚れてます。そこをちょっと申し訳ないんですけど。 まずトイレは、ここはウォシュレットじゃないですね。はい。ウォシュレット付きじゃないんです。で、こっちにトイ レ, あのトイレットペーパーですね。置いてあります。で、今、こっち上の方に、今、これ外すと、引っ掛けるところになってます。まあ、ちょっと、自分は、ここにバスタオル引っ掛けてますけど。で、ここのシャワー室だけになってまして、 まあ、こんなな感じになってますシャワーの水圧なんですけども結構良、うん、かったですよ試しにちょっとやってみましょうか結構、うん、これだけ出てれば十分かなと思います、うん、結構良かったですあの弱強すぎず弱すぎず、まあ、これが今最大なんですけど ちょうどいいいんじゃないかなかとでこちらの方にちょっとくぼみがあるの で, でこれはもともと最初からありました右側、えー、がバスジェルまあこれはゴリソープですね、はい、でベルナーがシャンプーとコンディショナーでここにも石鹸はあは最初から置いてありました、まあ、ここにあの自前で持ってきた犬ソルとかまあいろいろなシャンプーとかまあそこら辺 あのここにはすごいいいスペースだったなと思ってます最後なんですけど窓ですねここあの窓付きで自分はあの願いしたのでこんな感じですね結構まあまあいいんじゃないのかなうん景色いいですよそこそこで 窓を開けましてどんな見晴らしになるのかというとこんな感じですね。うん、あのレタンドン通りとこえの目の前のメインストリートがずっと歩いてくるとまあここに繋がってますんでまあすごいわかりやすいです。な感じですね。 次はですね、朝食がどんな感じなのかっていうところも、えー、ご紹介したいなと思ってますじゃこれから向かいます、えー、では朝食コーナーのご紹介したいと思いますまず耳の端からですねこちらパンのコーナーになります結構パンたくさんの種類あります、えー、こっちらマガリンがあってジャム関連も結構あります でこれも両方食べたんですけどおいしかったです。でね おれ言とコーンでした。これも結構美味しかったです。でこちらにトッピングがあります、はい。で、隣にフルーツ関連が結構置いてありました。あとこっと野菜ですね。結構美味しかったです。これも<笑>えーとこっとあとオフフレークがあって、あとまあミルクあります。で、こっちはウォーターとマンゴージュースですかね。うん。 あります。こんな感じです。以上です。はい、これでホテルのご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またですね。あのここれから市街地の方に向かって、また色い々ろいろとベトナムホーチミン市内のグルメ関連。あとは観光地。地 を紹介してていこうと思ってますので気になる方はチャンネル登録の方をしていただけるとありがたいですなのでチャンネル登録の方をよろしくお願いしますじゃあねバイバイまた